It's your time. どうもよけですはい、今日はですねお酒のレビューをしていきたいと思います今回ご紹介するお酒はこちらプシープシッスーパーストロングレモンアルコール 12%123 ガリアから発売されてますこちらのお酒なんですけど 僕ね、これ存在知らなかったんですよねそう、ちょっと最近お酒あんま飲んでなくてコンビニのお酒コーナーあんま見てなかったんですよねで、後輩からの LINE 来て「先輩これ知ってますか?」つってこのスーパーストロングレモンこれをねちょっともし飲んでなかったら飲んでみてくださいよって LINE 来たんでちょっと今日はこれをね飲んでみたいと思います で、このーハイねんと言ってもこのアルコール度数アルコール度数が 12% あるんですよね多分ねこれ僕が知ってる限りじゃーハイの中で一番強いんじゃないかな他にもなんか 12% あったような気がするけど多分マックス 12% な気がするんですよねーハイで 12% のーハイってちょっと飲んだことないんでまあ楽しみっちゃ楽しみっすね 12% だからもうこれこそもうほんとにもう グッてくるんじゃないかなと思ってますけどアルコールがグッとね飲み応えありそうだねこいつはじゃあちょっと開けますシッと香りチェックからいきますい匂いそこまで強くないですねほのかに何かレモンの匂いがするだけうんそこまでアルコール臭くもないしジュースっぽくもないですでは見ていきましょうアクエリアスのグラスに ー色めっちゃクリア。 ほんと炭酸水みたいな透明度ですね早速いただきまーすアルコールアルコール強 っ, やっぱね12、だから 今まで飲んだチューハイよりもくるなんかアルコール感がもうほっ苦いとかじゃないかなほんのり甘いです糖分入ってんのかあ糖分入ってますね材料がですねレモン果汁ウォッカ糖類炭酸 酸味料加量ビタミン C ですねでアルコールがもう 12% かーこれちょっとくるねマジであちょっと久しぶりにお酒飲んだんですけど来ますこれね45ん飲んだらねベロンベロになっちゃうんじゃないこれアルコール感が半端ないっす これ、グイグイねいけちゃうことはいけるんですけどグイグイいっちゃったら結構回っちゃう感じですねト a デ a ツヤマケンスポインツプシュ18 <笑>味はねすごくおいしいです飲みやすいしただねアルコールがちょっと強い分ねアルコール感がちょっと前に出すぎてるかな でもまあ強いお酒が好きな人は好きなんじゃない俺俺は好きだよ平成の次は万じ？平成の次は万じなんじゃねま万じ。 漫まんじ昭和平成んじ昭和平成んじみたいなちょっと分かんないけどねまあじまんじかなあ